女子が選ぶ、キンプリヘイヤ仕様とお似合いだった共演女優、ランキング、ハニー、のカエラユーウビーラブ、桜井ひな子を下した元朝ドラヒロインは第4位以下。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本サイトでは10ケラ30代の女性100人に、 QNG& 平野市用とお似合いだった共演女優についてリサーチ。トップ3は別記事で紹介したが、こちらでは第4位以下の女優を見ていこう。四角第5位は平優奈と桜井ひな子。第5位には平優奈と桜井ひな子が同率でランクイン。平優奈は2018年公開の映画、ハニーで平野と共演。 平野演じる不良っぽいルックスだが純粋な男子高校生に告白されるヘタレなヒロインを演じた。平野さんも平野さんに似ていてほんわかした雰囲気があり二人が一緒にいると癒しの効果が倍増しそう38歳女性主婦。可愛くて雰囲気が合っていた28歳女性パートアルバイト。桜井雛子は2018年公開の映画ウビラブで平野と共演。 平野は桜井演じる幼馴染が大好きなのに素直になれない男子高校生を演じた。美男美女だった31歳、女性事務職。二人の共演がすごく好きだったから、18歳、女性学生フリーター。二人とも役のイメージにぴったりだったから22歳、女性主婦。資格第4位は、応援したくなる、黒島決裁。第4位は、黒島決裁。 黒島は昨年放送の平野主演ドラマ、黒詐欺 TBSK でヒロインを務めた。黒島は平野演じる詐欺師を騙す詐欺師に反発しつつも振り回されていく賢治志望の大学生を講演した。黒詐欺での平野仕様の格良さとの相乗効果によって非常に綺麗に思えた26歳、女性事務職。 闇がある感じがあっていた気がする36歳、女性営業販売。素朴な感じで応援したくなる30歳、女性学生フリーター。演技が良くて息が合っていた35歳、女性事務職。綺麗な二人でお似合い37歳、女性出版マスコミ関係。女子が選ぶ、平野し様とお似合いだった共演女優、トップ3はこちら。